はいお花を飾り付けましたこれはいつもの感じですねそしてこれちょっと派手目これはもう春に向けてって感じですか振られる曲げられないタイプだねいやっ違う使い方もあるから ジャン君は鼻が似合うニャンこです。そして、ポンちゃんは日差しが似合うニャンこですね。黒いから日差したっぷり集めてますね。ただい、じゃんくんのところはもうちょっと待ってね、もうすぐ。日が当たるからね、ここだけあったん。<笑> そして、これは新たにこの外ですね、につけるものとして購入しました。少しちょっと弱い感じなので、ブルーガンで固めようという今、案が出ています、うん。今日の飾り付けでした。これ取れたってました。 えー、動画の編集中にお二人でここで邪魔してくれています。そこからずーっとを接続。おそっち行く<笑> 銃刺す、ねね。動画の中で、ば、だいぶ埃がついてる。はいはい。ジェン君、ポンちゃん。新しいお花、どうですか。 私にお似合いよって思いますか。思いますよ。じあ。メイカちゃん。 えー、外のですね、えー、景色を見えないようにもしくは見えにくいようにする、えー、この 上についてるやつですね。これに、この、あ、つながってる。この細かいやつをですね、えー、追加しようと買ってきました。ちょうどジャン君いなくなってくれたからできるんだけど、その前にですね、これが、ちょっと安いやつを買ってしまったので、非常に取れやすいですね。ここがね。えー、これあ今、1個取れたでしょパラっていったでしょ えー、これをグルーガンはい出ましたグルーガン初めて使いますこれで、えー、全部固めてしまおうという案になりましたこれからやりますはいではこれをこういうとこですねこの一個一個をグルーガンでやってみますグルダングルダン立てグルーガン初です どんな感じピストルオンにしてますけど。ちょっと早かっ た, たルーは秒で か, かる。 ちょっとでブルーングルー待ちます本体の、はい、出ました常にモズルが下向きで使用してくださいはい 変わら引いちゃったさっき。 これかこれかそしてこれ根元から取れてもらって も, もうこれか。うんうんうん いいか糸引いちゃってさ、雲のサフテりみたいになっちゃう。うん でも。なんかでもなんか Oh, no, no. 結構気長な作業ってことかね。あれ、は早送りしてるんだね、きっとね。作ってるやつは、うん。溶けて出てくるのに、ちょっと間がある、うん。あとね、後ろからどんどん目、ね、指してたよ。あ、そう。そして、うん。 you、mm -hmm. あ、後ろから押したら、ビョーって出た。だよね。ららら<笑><笑><笑><笑>あ、今度出が早い、早い早い早い。ちょちょちょちょちょちょ、ちゃんと持っててないんですよ。 まだ使い始めだったからかなそれか後ろから押してこそなのかなもうもうクモの巣状態ですパンを引っ張り 今度ちょっと量が多すぎちゃってる。待ってみます。こ、ま、のこれが普通なのか、ね、さっきまでなんか簡単で終わるのかな。うん、で終わったらこれこのドロドロは出続けてるんだけど。切るしかないのかな。本当はさピストルを撃ったら出るんだよね。 こうぎゅうと押してる間は出るけど、うん押さなければ出ないってことだよね。コントロールが難しい難しい、ね、はい、ということでなんだかクモの巣のようなものがいっぱい貼りましたがこれはこれでリアルということでなんだったらここにクモを後でくっつけましょう。さあこれを。 ありますよはいえー、こんな感じですかね少し横に広くして、えー、小さい葉っぱを、えー、間に埋めていきましたこれもまあまた少しずつですね、えー、増やしていければというところですねはい えー、手前側の花全部取っちゃいましたがまあ今日はいいかな<笑>こんなとこかなはい怠け物に乗ってくつろぐぽんちゃんですいい感じですクリスマスの飾り付けは 全部取りました次はお正月に向けての飾り付けになるのかな、うん、お正月ってなんかちょっとでも飾り付けっていう感じじゃないよね。